演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちら。チャンネル登録よろしくお願いしますこちらファミリーの後のスプーンで食べるスイートポテトを食べたいスプーンで食べるなんか久しぶりに聞く響きだなーロールケーキとかいろいろあるけどこれも美味しいのかなどんな時なんだろう 見た目はなんかプリンみたいですけどどうなんでしょうねこれとすくってみますねこんな感じになってますやっぱりプリンみたいですよねではいただきますうんやっぱり見た目通りこれはスイートポテトとはちょっと違うかなでもあれだと考えれば美味しいですねやっぱり食感は滑らかなスイートポテトなんですけどやはりプリンに近かったですね スイートトポテトというよりはさつまいもの甘みが存分に効いたプリンといった印象ですそう考えると美味しいんですがスイートポテトとはちょっと違うかなとは思いましたねでもさつまいもが好きな方にはお勧めできますのでこちらの点数とさせていただきますさつまいもプリン本当美味しいですねまあスイートポテトと書いてあるか<笑>炎上の王が語るぞ今この輪しょっちゅう盛り上がっている人